はい、こんにちは。今日はドローンフィールドオスバチに行きました、はい。代表の岡島さんです。岡島です。よろしくお願いします。しお願いしますじゃあ、えー、っと、ここの紹介をえ。はい、してもらいます、えー。埼玉県の坂戸市にある、まあ、レース、ドローンレースを主体とした練習場になります。で朝の10時から夕方5時まで、基本的には無給で営業してますので。 どしどしご利用ください。お願いします。はい。じゃあちょっとコースを見ていきたいと思います。はい。はい。これがコースです。なんかあの、順路というか、えー、っ, とっていうのが決まってるんですか今のうーんとコースは、この前の九州の j d l のコースそのままに今ちょっとなっちゃってる感じなんですけど、それを少し、うんとフラッグとかの位置少し変えて、はい、まあ基礎練習できるように少しちょっといじくってある程度ですね。なるほど。で また、うんと、今度は宇都宮、のレースが8月あるんで、はい、コース発表されたらそれにコースを変えていくって感じで大体、うんと、大きな大会があったらその大会のコースごとにレイアウトを変えてってみんなに練習してもらうっていう感じです、だから大体2ヶ月、いいね、1ヶ月い遍、2ヶ月1遍、シーズン中はコースが変わっていくっていう感じですね。 本当に練習になるフィールドですね。じゃあ、お願いしまーす。 どああ、この辺ですかね。<笑>あーそ あーすごいことになってる。